今回はアルペジオの練習曲ですアルペジオを正確に弾くことは実はかなり難易度が高いですこの練習曲を弾くことで安定感と正確なタッチを身につけましょうアルペジオを弾く上での注意点は各弦のバランスを意識し一定の音量に揃えて弾きますもう一つはリズムが跳ねてしまったり突っ込んで弾かないように意識しましょう このアルペジさまざまなパターンに対応しているのでタブフ以外のパターンでも練習してみてください。